5人で、キングプリンス、クリーンプリンスを熱唱した。NHK ホールでの思い出を問われた神宮寺ゆうた25は、ザ少年クラブという番組で、僕が中学校ぐらいの時から NHK ホールに通わせていただいていた。下に楽屋というか、少し広いリハーサルスタジオみたいなのが、 ジャニーズ、ジュニアの楽屋だったんですけど、みんなでボックスに入ってる衣装を自分で撮るんですよ。撮り合ってたと言いますか、俺はこれがいい、とかみんなでやっていた頃を思い出します、と語った。NHK ホールでの思い出のシーンとして、18年末の紅白歌合戦初出場で熱唱した、シンデレラガールの VTR が展開された。 岸シユータ27は相当緊張したのを覚えています。こうやって見ると自分の顔が引きつっちゃって人生一緊張したというか過言ではないと語った。マックの谷原翔介からビシッとしまったいい顔をしてますよとフォローされると頑張って作ったという感じですと話した。さらにキングピンス、クリーンプリンス。 熱唱前に平夜仕様26は、この曲はファンと僕たちの思い出が詰まった曲なので、ファンの皆さん、見てくれている皆さん、NHK ホールに心を込めて歌いたいと思います、と宣言。長瀬恋24は、何年も大事にしながら歌ってきた曲なので、今日もしっかり噛みしめながら頑張って歌いたいと思います、と語った。歌い始めると、 平野や長瀬、高橋海斗、24は目に涙を溜めて熱唱。噛み締めながら歌い終えると高橋は僕たちのずっと大事にしてきた曲なので皆さんと思い出が増えてよかったなと思います。本当にありがとうございました、と語った。メンバー5人による熱唱で同時間帯はツイッターでキングプリンス楽曲の頭文字を取った。 K, P, Q, P がトレンド入り。うなみだが止まらない。Q 心を込めて歌ってくれて、ありがとう気持ちが届いた。よ、最後のカメラ越しの I love you はもう。Q なんていい曲で、なんて素敵な声なんだろうか。心込めて歌ってくれて、ステージに立ってくれてありがとう。大好きです。などと書き込まれていた。キング・アンドプスは昨年11月、今年5月22日をもってきし